こんにちは今日はこちらの新型ステッパー号のエアのガソリンの FF になります先日4駆を試乗させていただいたんですけれども4駆が非常に良かったので、まあ、もう一度こちらの FF 車の方を試乗させていただこうということで、まあ、今日インプレッションの方をさせていただきます4駆と違うところっていうと、まあ、先日もご紹介したんですがまず足回りとして このダンパーの形式が 3T1 に変わっています。3T0 ですね。変わっています。見ていただくと、この形式が見えるんですけれども、このように 3T0 から、3T1 から 3T0 になっています。ここが4区と異なるところと、もう一つはタイヤがこちら、RP5 の時代から付いている、これ使っているタイヤなんですけれども、こちらの グッドイヤーのタイヤを今回履いています。4駆はトランザを履いたんですけれども、まあ、EHV もトランザなんですが、この車だけ唯一グッドイヤーのタイヤを履いているということになります。あとは車高がこちら、最低地上高自体は、最低地上高が4駆よりも低くなっているということ、FF とは変わらないということになっています。で前高に関しては、4駆に対して、 15mm、こちらの方が低くなっている、まあ。FF って全部そうなんですけれども、その辺が違うポイントになっています。でもちろん、リアに関しても、足回り自体が従来の FF と同じトーションビームになっていると、まあ、いうことになります。このリアに関しても ST0 と、4区は ST1 と、まあ、いうことになっていますので、まあ、この辺の違いが重たるところになります。 でこちらの方をもう一度改めて試乗をさせていただくということでこれからインプレッションの方をしたいと思いますまず高速道路に乗って改めてチェックしていきたいと思います前回は雨を降ってて結構大荒れな状態だったので全くコンディションが異なります今日ははドライ路面ででかつ天気もよくく、まあ、走るにはすごく い, い状況下での インンプレッションになりますので、まあ、結構期待できるんではないかなと思います。4駆が結構というか、かなり良かったので、まあ、改めて FF に乗るという背景で、今回、インプレッションをさせていただいております。で高速道路ですので、ま, あ、まず、まず改めてエンジンの素晴らしさ、それから車の安定性、走破性、それから 乗り心地、ロードノイズますでまた最後にこの試乗動画の最後に燃費の方もお伝えしていきたいと思いますでまずはこちらなんですけどエンジンに関してはもう何度も私お話ししてるんですけれどもこの L15C 非常に 洗練されていてい、まあ、燃費はノアボクシーの2リッターに負けるっていうのはあるかもしれないんですけれどもでもそれ以上にこのダウンサイジングターボのメリットというものが非常にしっかりと出ているということがありますでトルクがワイドであるということともう一つは非常に音が静かだということになります、まあ、トルクがワイドになるということなのでエンジン自体を特にぶん回さなくてもしっかりとトルクがついてくる まあ、そういった車になっていると、まあ、いうことになります。なので今ちょうど1200回転ぐらいで走っている状態なんですけれども特に合流するときにかなりこうぶん回して走るといった、まあ、そういったことは全然ないということになりますの で, でこのレスポンスが上がったとっいうのも乗ってすごく感じるところです。このよう感じで今ちょうどアクセルを 思いっきり踏んだんだですけれども、それでも3000回転ぐらいまでしか跳ね上がりまませんで3000回転まで跳ね上がったとしても、全然音が静かです、でそうですねですごく瞬発力があって、低い回転で維持できるっていうところもあるんですけれど、回転を上げても全然音が、ね、静かです、まあ、そういったところ も, もう全然あの、トヨタの M20A のダイナミック補整陣ンンとは違う。 と こ, ろになりますこちらは直噴ではなくて普通のポート噴射なんですけどでもこのエンジンの良さこういった車に対してものすごくエンジンのメリットっていうものがしっかりと出ていてやっぱりよりこう熟成されてる感っていうのがある今ちょっと回転上げてるんですけどこう回転上げてても音がすごく静かですだかこういったところは、うん、でやっとこう5000とか6000とかこのぐらい上げて。 なんと音が出るんですけどでもやっぱりこれエンジン自体は全然 M208 とは違っていてすごくあのノイジーな感じがね全くしないすごくこうホンダミュージックっていうものをね感じ取る心地いい音になってますなのですごくエンジンはもう間違いなくノアボクシーよりもこっちの L15C の方がいいです正直ガソリン買だったらステップワゴン買った方がいいというぐらいいいですで走りなんですけれども走りも やっぱり雨の時ときとドライ路面のときでだいぶ走りが変わります、すごくそれを感じます、僕自身が調子が悪かったとか、あの感度が鈍かったとか、そういうことじゃなくて、やっぱり雨のときとドライ路面のときとウェット路面のときで、全然こう、インプレッションが変わるんだなと、印象が変わるんだなということをすごく感じました。でガソリンのの 4WD と同様でものすごくく車がが直進安定性が非常に高くて スーッとこう前に走っていく感じっていうのはこの 2WD だってもすごいいいです、正直で直進の安定性もすごく高いです、まあ、そこはすごく感じ取れるところもあるしこう、ステアリングから余計な振動っていうのも全く入ってこない、全然感じない、すごくしっとりとしたマイルドな乗り味になっていると、ある程度の車速で走っても、すごく穏やかでマイルドで、振動を感じることなく、不安を感じることなく、 疲れれるるることもななく安心してて走れる乗り味になってるだからやっぱり RP5 のステッパーンに比べるとやっぱりこうワンランク進化してるっていうのがやっぱりガソリンの車でも感じ取れるところかなっていうのが、まあ、今回改めて乗って感じたところですだからガソリンにしても EHEV にしても RP5 に比べるとやっぱりこうワンランクツーランク進化してる。 でガソリンと e h v だとやっぱりこう差別化というかやっぱ違いはやっぱりあります、正直なところ e h v に乗っちゃうとより一層スポーツセダンのような走りア コ, ードのようアコードのようなしっとりとした滑らかで高級感のある走りっていうのがあるんですけどやっぱこのガソリンというのはやっぱり 4WD でもお話ししたんですけれどもこうホンダ車のこう正常進化よりこう現行車っていうこともあってよりこう正常進化したホンダの走りっていうもの まあ、そここを感じるとということですでさらに EHEV っていうのは、えー、スポーツサロンのようなそういった走りをするということでち ょ, っとちょっとこうジャンルが違 う, こうエアこのガソリンというものと EHEV というもので少し走りのジャンルっていうものを特徴というものを、まあ、持たしているっていうのが、まあ、今回のステッパーゴンなのではないかなっていうことをすごく、ね、感じましたなのですごく車としてはしっとりしてて。 穏やかで軽快でいいです。で、乗り心地に関してはやっぱり 4WD よりも 2WD の方が足が硬いです。正直、そこははっきり言えます。で、今回これ s t 1で今回こちらは ST0 です。で。 4WD は ST1 になっているわけなんですけどあの足のしなやかさがね全然違います、こっちはもうあの初期から減衰が立ち上がるようなセッティングになっていて少しバネ レ, レート自体はおそらく低レート化っていうのは変わってないとは思うんですけどこ の, あのしっとり感、滑らかな感じっていうのは残ってますのでただ減衰が結構こう引き締まってるなっていう感じがあるので少しこう減衰特性が違うんじゃないかなっていう気がします。まあ、車高が おそらく15ミリダウンしている、4WD に対しては15ミリダウンしているということもあるので、有効ストローク10ミリ取ってるとは言いつつも、やっぱり減衰をちょっとこう固めていかないとフルバンプしちゃう、有効ストロークがしっかりこう保てないということもあるかもしれないんで、まあ、そういったことも考えて、ガソリンに関しては、まあ、15ミリ、4WD と違う分、少し減 衰, 力というのを減衰力を引き締めたセッティングに変えているのかなという気がします。そうういいった意味合いで少しこう ゴツゴツ感、硬さみたいなものを少し感じます。EHV はどちらかというと EHV はこれのもう少し、あのー、しっとりとした滑らかな走りをしてくれるあの仕様になってますそこが結構ね、違うところだったりします。まあ、同じ FF で で車重に関してが全然違うということがありますのでこれ 1710kg なので一番最軽量なモデルになるわけなんですけど e h v になると1 8 4 0キロ重量増になってくるということなので、まあ、それによってまたサスペンションのセッティング自体もま大きく変わっていくるということがあると思いますし、まあ、それによるこうしっとり感の違いというのが結構やっぱりあるかなという感じがします。少しこれはあの従来ののホンダ車のような あのちょっと減衰が効いてるようなそういったあの走りになってるので少しこう普段の一般の人が乗ると少しこう硬さっていうものを感じるような足回りセッティングになってるんじゃないかなっていうのをあの私自身は少し感じるところが、まあ、正直あるかなということになります。はい、であと静粛性に関しても い, いです正直全然悪くない雨降ってると結構静粛性も大きく変わってくるんだなっていうことをすごく感じますロードノイズも非常にあの抑えられていますし特にあのこれ RP5 から同じタイヤにはなってますけれどもやっぱりタイヤの問題じゃなくてこう車体の、えー、この基本性能遮音性能っていうのはやっぱり大きく変わってるんだなっていうことをやっぱり感じます ボイルアーチの吸音材というのは、まあ、ないんですけれども、でも特にこういった、えっと、晴れてるとき、まあ、吸音材というのがおそらく僕、思うんですけれども、こう雨降った時の、えー、水の、えっと、跳ね上げであるとかあの砂利の跳ね上げであるとか、空気伝搬音をあの消そうと、できるだけフィルタリングしようということで使われているものだと思いますので、まあ、特にこういった ロードノイズに関してでいうと、まあ、どちらかというとこう 精, 神性精神剤による影響っていうのが強いと思うので、まあ、そういった意味合いで考えると特に、うんあのー、コイルアーチの吸音剤がないからといって音がすごくうるさいかというと全然そんなこともない形になってますのですごく乗り味としては、ねあのー、いいです、正直機って、うんまあ、そこは、ね、すごく僕持って感じるところでありました。 はい、で最後に燃費なんですけど、燃費はやっぱり 13.7km ですで区間としては今、17.3 キロの区間を走ってるんですけれども、大体いったん14キロぐらい走るということで、やっぱり前回と結構、状況が違う。 で、車のね、やっぱり、こう、なんていうんですかね、こう、前に進む感じっていうのも、かなりこっちの方がやっぱり滑らかなので、やっぱりウェットとドライトで結構大きく違うし、あの、燃費性能っていうのは、あれ別に、リッター8キロっていうのが嘘かっていうと、そんなことなくて、おそらく、こう、雨降ってて、今と全然状況が、路面の状況も全く違う状況で、まあ、雨降ると、結構、あの、タイヤに水がかかる、かかって、ね、走行抵抗っていうのを結構大きく受けるっていうのが、 あるんじゃないかと思います。で、やっぱ思った以上に結構燃費としても割とこう消耗するところっていうのがあるのかなっていう気がします。私も RPC に乗ったので、燃費が8キロの時もやっぱりありましたんで、まあ大体いい時で13キロぐらい走る。で、悪い時ですとやっぱり8キロぐらいだし、で、まあトータルで平均でするとまあリッター10キロぐらいのイメージなので、 で、今回こちらに関しては、えー、燃費性能としては、まあ、リッター14で、かつエアコンかけてる状態なので、かなり良、まあ、くはなってるのかなっていう気はします、従来に比べると。うんまあ、そういった意味においては、燃費性能に関しても、まあ、夏場だっても結構、あのー、検討してるのかなっていうのを、まあ、今回感じました。はい。ということで、まあ、結論としては 4WD も 2WD も、まあ、今回峠は走ってないんですけれども、こういった普通の、えー 一般度、まあ、高速道路、こういったところで走るということにおいては、大きく違いっていうのはないんですけれども、ただやっぱり 4WD の方が、やっぱり車高が15ミリ高い分、サスペンションのセッティングという意味でおいては、かなりね、あのマイルドな方向に仕立ててある車になってるなっていうことと、もう一つはやっぱり下りです。下った時の、やっぱりこうリアのスタビリティの高さみたいなものを、やっぱり 4WD っていうのは、 リアもう駆動してるということもありますので、っしっかり路面をこうあの捉えて走っているという感というのが、より一層あるということがありますので、まあ、そういった意味においては、やっぱり四輪駆動というのは、まあ、かなり走りが楽しい結果だったなということを感じました。はい、ということで、今回はこちらの新型ステップーゴンのエアーのガソリンの UFF 車、こちらの方の、えー